こういうふうにですね、雲台側につけておけば、まあ要するにワンタッチで着脱ができるわけですよ。こう、外しの、つけの。すごくないですか、これ。 皆さん、こんにちは。写真家、成沢です。どうもどうも。キャンプ場からお送りしております。レビューをしたい商品があって、それが、こちら。えー、これ、iFootage っていう名書かれたシースターズ Q1 というですね、クイックリリースプレートなんですよ。これね、ちょっと私的には、すごく便利な商品だったので、皆さんにご紹介をしたいなと。 思いましてまあ開封って言ってもね中はシンプルにこう取説とこの何ですか商品が入ってるだけなんですけどこういうやつですねこうキャップがついてるねここがこう8分の3インチと4分の1インチの切り替わるようになっててでこう裏側をシール貼ってますね 裏側が、えー、8分の3インチネジがついてるという感じですね。でこれなんか工具が1個ついてますね。六角レンチがついてます。でこれ何するものかというとここをですねので手でこうやって回すとここが外れるというやつですね。でこれをここの線と線をねこう合わせて。 押し込むとバチッとはまるとただこれだけの商品なんですけどこれね私はこれすごく便利なと思って今全部この商品を使ってシステム構成しようとしてるんですねで例えばですけれども、えー、ちょっと片付けますはい、はい、お待たせしました例えば こちら、これね、えー、私が動画撮影時に使っている、えー、雲台と三脚で i フッテージの、えー、ガゼル TA7 っていう、こういうハーフボールって言ってあこれちゃんと見せた方がいいなこれですね、えー、これが、えー、ビデオ雲台になります え動画撮影時に使っているビデオ雲台で、えー、この三脚が iFootage、えー、とアイフッテージっていうメーカーのガゼル TA7 というアルミ三脚を使っています。で、上が、えー、コモド K7 という結構大きい雲台を使っているんですね。で、えー、この三脚はこういうビデオ用と、それからスライダーですね。タイムラプススライダーで使用しています。でこういうふうにここでこう。 水平が取れるハーフボールタイプの三脚になるんですけどね。でさっきのこいつ実はもうつけてるんですよ、ここに。つけてるんですよ。こういう風にですね、雲台側につけておけば、まあ、要するにワンタッチで着脱ができるわけですよ。こう外しの、つけの。すごくないですか、これあの。アルカスイスとかね、あるじゃないですか。 あれももちろんいいんですけど、アルカスイスってそのちゃんと噛んでないとこう脱落したりとかっていう原因になったりして、機材落とした経験あるんですよ、アルカスイスがちゃんとはまってなくて。で、それでつけるときは慎重になるんですけども、あとはあのベルボンさんの企画のクイックリリースプレートん、んえっ、ー、と、クイックシューだ。あれもいいんですけど、上のものが大型になると、特にタイムラプススライダーになると、 はまってるかどうか、はまる場所はどこなのかっていうのが見えづらいんですよ。その点、これは、ここの。白いところ、これ三箇所あるんですけど、こうこ合ってれば。いいというか。外しても、外しても。これでついちゃうんですよね。で、この。えっ、ー、と、三脚に。スライドを載せたい場合は。ここいいですね。スライですね。スライダー。 これに変えたいって時はこっち側にこの上の部分ですねこのプレートをつけておくと外します付けますとすごいよいしょすごくないですかこれすごくないですかこれがワンタッチで できるっていうねこの便利さちなみにこのスライダーってこういうプレートがない時の普通の三脚につける時ってどうやってつけるかというとこうやってつけるんですよね<笑>こうやってこうやってつけるんですよえなんで入んないのあはいあ入ったあこういう感じでね でまあ、今まではこの三脚がね結構優秀でここをずるっとこうやって抜けるんですよえっ、ー、とここをちょひねってこレバーあるでしょってこのレバーを押すとこう抜けるんですよねでここパカッと抜けるとこれ結構一生懸命こうやってぐりぐりって回すじゃないですかなんですけどこれはちょっと回して引っこ抜けるっていうことで今までスライダーでは こっちを使ったんですよ。これに、このように、つけて、こうやってやったんね。これでもだいぶスピーディーじゃないですか。で、これ、この付き方ですね、ちょっと欠点があって、水準器が見えなくなるんですよね。水平がどこにあるかわかんなくなるんで、このヨシミカメラさんっていうところから発売してるこのレベルパンってあるんですよね。これを、 使っ間に挟んでました。ここに水準器ついてるんですよね。これが見えなくなるって話ですね。ここにこうつけて。こうはめて。こうはめてさ。でこうしてさ。これで作くべさ。ね。そうすると、あ、ちょっと見えないですね。ここで。水平が。取ってるのが分かるようにな、飛び出てるから。 こ, こで水平が取れるようになるということで結構これもね、優れものだったんです、まあ、これでも結構スピーディーに取り外しができてたんですけどさっきのシースターズ Q1 を使うとこれさらにスピーディーになるこのようにですね常にこうシースターズ Q1 のこのベースプレートをつけておくで このスライダーのこの部分にもこのプレートをつけておくとそれでガチンとねハマってしまうということですね分台買いたければこっちにもこうプレートをつけっぱにしておけばはいこういうふうに取り付けができるとでスライダーのモジュールもつけこの上にもベースプレートをつけておいて っていう雲台のここにもつけておいてはいでこの上に、まあ、カメラを載せるとであやっぺスライダーじゃなかった動画の雲台だだったと思ったら外して<笑>イエーイ<笑>って感じですね超便利でしょこれめっちゃ気に入っちゃった全部これにしたい はい、こ, のこのスピーディーさはねなかなか驚異的ですよというわけですごくいい商品ですあの赤道儀のポータル赤道儀の下とかに使ってもいいと思いますし、まあ、カメラの底につけてガチャンと、まあ、カメラの方はね L 字ブラケットのアルカスイスにしといた方が縦横の えー、構図が買いやすいからカメラはアルカスイスでいいと思うんですけどその他のやつはね僕もう全部これに変えたいなって思ってるぐらいなんですよすごくいい商品なのでご紹介させていただきましたただこれね今ね発売したばっかなんですけど欠品してるんですよね<笑>もうちゃんと在庫してください本当にいい商品なんだからいやなんかちょっと愚痴になって申し訳ないですけどいや欲しいけど買えないからさ もう発売前から海外で結構盛り上がってて、この商品。あ、これは売れるなってもう分かってたというか、ような商品だし、早く欲しいです。よろしくお願いします。はい。というわけで、えー、シースターズ Q1 の紹介でした。えー、今日は、えー、この動画はこれで終わりになります。えー、今、注文すると12月なのかな来年なのかなわかんないですけど概の、概要欄にリンク先貼っておくので、 えー、欲しい方は今のうちに予約しておかないと、また次入荷したらまた欠品とかっていう可能性もあるので、え、今のうちにね、ぜひ注文しといてください。え、それではこの動画はここまでになります。え、さよならバイバイしたっけね外でレビューするのもいいですね、なかなか。